これめちゃくちゃ使えるから覚えておいたほうがいい中までねこの割り下し染み込んで非常に美味しくなりますからねはい僕、えー、ですはいということでですね今回は虚無シリーズ で, で す,、ね、すき焼きですね皆さん牛肉でやると思うんですけどもあれじゃないですか高いじゃないですか なんで今日はあるものですき焼きを作ろうと思います材料ねほんと少ないですで安い100円以下でできるすき焼き今日もすき焼きやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピ材料はですねあの油揚げです5枚入りなんだけど5枚もいらないから3枚ぐらい23枚でいい油揚げあの安い油揚げでいいです頼むこれ こめ、ね、ちゃくちゃ簡単だからあとね安い油揚げは、ね、タンパク質取れるからねいいんだよねすき焼きだからあのちょっとちょっと贅沢に普通はなんか1センチぐらいできるんだけど今回は2センチぐらいで切ろうかなってちょっと贅沢に油揚げぜい 並べ方は、まあ、割と適当でにかわい い, ういう感じでやろう。 稲荷さんんみたいいなってめっちゃうまいんだよねこんな感じで並べるじゃないですか油抜きするかしないか問題っていうのがあるんですけど油抜きはねカロリーが気になる方はしてください気にならない方はそのままでいいです昔はね油揚げの油があんまりくなかったから臭くて油抜きしないと食べれなかったんだけど今の油揚げは油ついてるんだけど臭くないから保存方法もすごく発達してるんでねカロリー気にしないんだったら油抜きしないでいいですこれ山さんの3倍濃縮使ってるんで あのできれば同じのを用意してください。あの た, ただ三倍濃縮だったらあの他のでもいいです。はい、えー、っと、えー、大さじ三杯ね。で、はい、に水百百二十 cc ね。あと大さじ一杯。すき焼きなんでさっとやってれます、はい。甘くするとも美味しく。気つけますよ。はい。だからまたあの料理研究がならなきゃいように。 にに砂糖を入れれるるとあのすき焼き焼の割り下になるんだよねこれめちゃくちゃ使えるから覚えといた方がいいお水は調整した方がいいんだけどものによってなんだけどあのこの味ってすっごくもあのすき焼きの割り下にしかないんであの覚えといてくださいね油揚げに、ね、染みさせてください 中まで、ね、この割り下が染み込んで非常に美味しくなりますからねこの油入れっていのはお肉の加味に使われることが多かったんだよねもともとお豆腐なんでタンパク質も取れるんだよね大豆から作られてるから大豆はあの畑の肉っていうふうに言われてるんでねこういうのでタンパク質を取ると、まあ、非常にいいのかなっていうふうに思いますね安いしね牛肉とか高いじゃん油らい染みたなと思ったぐらいでいいですはい沸かしてもなんかもう数分煮てあもう染みたなみたいな感じになったら おすき焼きじゃあ、はい、じゃあできましたので食べていきますこれを溶き卵につけますいただきますこんなうまかったっけうめ味染みてるね うまめにもなるしこれこのままご飯に乗ってもいいなまっ後からかけてしめよめちゃくちゃうまい、ね、めちゃくちゃ味がすき焼き濃いと思った時は水ちょっと足してください、ね、うますぎて虚無し状態溶けそうだよこれ甘いのが苦手な人はもう少し砂糖を減らしてもいいかもねいただきます、はい、<笑>うますごいご飯はしめる めちゃくちゃ好き味じゃなくめっちゃうまい。こ、ね、れ、コスパすごいね。七十円ぐらいだな。割<笑>と作れやっぱ、虚、う、無、ん、状態、ポケ溶けてきちゃうよ。<笑>普段の俺になりかけてるよなか<笑>、うん。うん、美、う、味、ん、しいし、美味しい、美味しい、美味しい味という、あれがあった。ほ、うん、ら、美味しい、味<笑>やばい。 料理研究家の俺が出てきてき<笑>ご飯は欲しいい、ねね、うん。もう いやなんか砂糖これだけ入れるとカロリ ー, ロリーが高いとかいうあの人がいらっしゃるんですけどそんなにカロリーが気になるんだったら食うな。